こんにちは、葵です。今日は味噌汁の作り方と、それからおすすめの味噌汁の具材をご紹介します。今、味噌汁って言った<笑>おすすめの味噌汁の具材をご紹介します。 この具材の組み合わせは保育園でもとっても大人気なので是非味噌汁の具に困ったらこれを作ってみてください今日はだし汁の取り方もご説明するんですけれどももちろんだしパックを使っていただいても大丈夫なので市販のおすすめだしパックについては以前の動画概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらをご覧くださいそれでは早速作っていきましょう<笑>これが定着しつつある。 青の給食室まずキャベツを切っていきましょうキャベツは真ん中の芯を切り落としてでキャベツは両面しっかりとこう1枚ずつ剥がして虫がついてないかっていうのをよく確認しながら洗っていきましょうキャベツをよく洗ったら大体2センチ幅くらいのざく切りにしていきます この長い長いののでこ刃物もよく切れるというすごい効率がよくて切りやすい切るのが楽しい以前友人宅に行ってカレーを作ったんですけどその時 の, あの友人が使ってた包丁がちょっと切れにくくて全然切れなかった記憶があってやっぱり包丁の切れ味って。 で料理の効率の良し悪しが決まるので本当に大事です。今日のもう一つの具材は昆カン缶を使います。味噌汁に昆カン缶って多分意外で驚く方も多いと思うんですけど、これ入れるだけで本当に味噌汁がすごいね甘くなって子供がよく食べるんです。私も初めて昆カン缶入れた時になんか結構大人たちがえっ 水汁にコーンってなったんですけど食べてみたらこの美味しさに大人もハマって本当にあのよく食べてくれるのでもしねあの具材困ったらぜひコーンを入れてみてくださいでこのキャベツとコーンの組み合わせが最高に美味しいですで保育園で缶詰扱う時は洗って消毒をしてから扱うようにしてくださいうんいい匂いだ<笑>で根ンは水気を切っておきますだし汁の取り方です まず昆布をこういったザルに入れてお鍋にセットします。昆布をお鍋にセットしたらお水を入れていきます。昆布は必ずお水から煮出していきましょう。で、お味噌汁とかで出汁取る場合は少しあの 煮, 煮出してる間に蒸発しちゃうので蒸発分考えてちょっと多めに水入れとくのがおすすめです。昆布は 沸騰させてはいいけないんですね沸騰させてしまうと昆布のえぐみが逆に出てしまうので沸騰直前で取り出すっていうのが一番大切なポイントです。 沸騰直前ってちょっと分かりにくいと思うんですが今お鍋の底とかあとこの網の周りに小さい泡がついてると思うんですねでこの泡がボコボコと大きくなってきたら沸騰しているっていう状態なので泡が小さいうちに取り出しますなのでもうだいぶこの周りに泡が小さいのがついてきたのでこの段階で昆布は取り出しましょう なんかぐつぐつ煮たほうが美味しい出汁が出るんじゃないかって思いがちなんですが昆布は沸騰させなないいがえぐみがみ出にくくので美味しくなりますでこのままねひょいっと開けちゃえば本当に楽なのですごいこれおすすめです保育園式なんですけどこれはで昆布を取り出したら一旦沸騰させますあやばいここにスマホ置きっぱだった昆布だしが沸騰したらここに鰹節を入れていきましょう 鰹節を入れたらもう火を止めてこのまま鰹節が沈むまで約3分間待ちましょうだんだんこの鰹節の旨味が出てだし汁の色がねあの黄金色に変わってきます3分経ったので鰹節もこのまま取り出します で鰹節はこのお箸でここギュッギュッとやってしまうとえぐみが出るので持ち上げてそのまま取り出しますこうするとこさなくていいので本当にねすごい簡単ですだし汁が取れたら沸騰させて具材を煮込んでいきましょうだし汁が沸騰したらキャベツを入れていきます 今日はキャベツどっさり<笑>キャベツどっさり味噌汁でキャベツ入れたらもうここにコーンを入れてしまいます入れて一緒に煮込みますなんか野菜スープっぽくて味噌汁っぽくないんですよねこの組み合わせこれがね本当に美味しいんですよしかもコーンってあの包丁使わないからすごい簡単だしパパッとできるこの具材はそしたらキャベツが柔らかくなるまで少し火を弱めて煮込んでいきましょう今だいたい弱火で15分ぐらい煮込んでます それぐらい煮込むとキャベツがだいぶ柔らかくなって噛み切りやすくなってますので味噌を溶いて仕上げをしていきましょう味噌汁をご家庭で溶く時って多分頭の中で溶く方もいるかな味噌<笑>かもしれないんですけど保育園では味噌をボウルに入れてこの中にだしを入れていきますでもこのボウルの中で泡立て器使ってしっかりと溶きます 量がね保育園だとたくさんあるのでボウルで一気にガーッと溶いてしまってこのまま入れるっていう方法でやるとすごい簡単ですでそのまま戻しますおおいしそうな匂い<笑>でもうみを入れたら火をもうすぐ止めちゃってください で味噌はあのー、入れてグツグツ煮込むと味噌の風味が落ちてしまいますので味噌は入れたらもうすぐ火を止めるっていうのは必ず覚えておいてくださいおいしそうできましたもうあっという間においしそう「葵の給食室給食給うれしいな何でも食べましょうよく噛んでみんな揃ってご挨拶それでは皆さんご一緒に いただきます美味しそうとってもいい香りがしますまずは汁から美味しい甘みがすごい出てるたまらんなこれは<笑> 最高に美味しいです<笑>しっかりとこのキャベツとコーンの甘みが加わっているので味がかなり濃厚ですで味噌汁のこの塩分濃度は大人の味の半分の量ぐらいで作られているんですけどしっかりとだし汁を昆布とかつお節で取ったっていうのとあと甘みの強い野菜を使ってますのでこれだけでもね十分味をしっかり感じられます 個人的にはもう少し薄くてもいいいいかなっていうぐらい本当に美味しいでこの塩分のお話になるとあの今基準値がどんどんこう必要な量っていうのが下がってきていてもともとはこの味噌汁の味噌の量も今まではもう少し量が多かったんですけど2020年に基準値が改定されてから毎日食べる味噌汁なのでこの味噌の量をねだいぶ減らしたんですねで、まあ、今後も食塩量ってどんどん必要な量が下がってくって言われてますので まあ、今からこの薄味で慣れていただいてなるべく食塩量を取らないような食生活をするとあの子どももそうですけど大人の皆様自身も高血圧になりにくい体になりますので子ども用の味噌汁で大人も満足できるような食生活を是非継続してみてください。